これリップどこだったかも今ない、えー、はいどうも。 どうも、とみれなチャンネルです。です。今日はお出かけ。奈々ちゃんもレオ君も一緒に乗ってきてます。レオ<笑>どこ行ったんだから、隠れてるんや。<笑>ビビってます。今日はどこにお出かけするかというと、はい、なんと、はい、なんと、なんと、アウトドアショップ、オレンジです。 オレンジしかもどこにある和歌山のオレンジです何かオレンジの総本山って言われてる、うん、オレンジやねんってどういうこと<笑>お店やねんってなんかそこはギアと、うんえー、ア, ウアウトドアギアとそれとアパレル感と分かれてんねんって、うん、なんかすごい大きいみたいよ 関西屈指の品揃えって書いてたけど、うん、関西屈指どころじゃないんじゃんかなと思うねんけどどういうこと<笑>いやなんかすごいだって2つ分かれてんねんね建物総本山ってことは全国的にも一番本店ってことそうちうじゃゃんんんんもも総総集集結みたいなからんけど<笑>で 私めっちゃ驚いたんが説明見てて驚いたんが、うん、みんな知ってんのかな知ってるのかもしらんけど堀西ってあるやん、うん、今や有名なスパイスの堀西、うん、それを出してんのがオレンジやねんってへえオレンジやんの、ね、オレンジの社員さんがなんでオレンジなのそれは知らん<笑>オレンジのし ゃ, しゃべってる時にイラん突っ込みせんといてくれる<笑>なんかオレンジの社員さん関係ないそんな オレンジの社員さんが作ったスパイスやねんってだからあんな大々的に堀西とかなんかあのパネルみたいのもあったりするやんうちらさいったんはさまあこの間ちょっとナンバーパークスのチラッと行ったけど覚えてんのがあそこビソンのオレンジいったの覚えてるうんうんあそこに堀西のなんかパネルでっかいの置いてたやん あ, あれオレンジなのうんう ね、ナンバーもオレンジやなあれう ん, うんこれ、ね、そこに向かうねんけどなんかそれだけじゃなくってあのコールマン の,、うん、あのミュージアムがあるらしいででも今日空いてへんのうコールマンのミュージアムなんか空いてんの土日だけで「この日とこの日です」って「今月この日とこの日です」って書いてあったんだよはあそうなんやなんかそこ行きたかったのにな2000点ぐらいあんた 2000点ぐらいあってほんでそのアークランプっていうのがもうそれを見るだけでも価値があるねんて、1903年に誕生したちょっとアンティークなランプがあるらしいですへえー、決まってんねんや、うん、見れる時そうそう そ, なそれが甘くないそれがなんか有名ならしいあとキャンプ場があったりとかな から、ちょっとそちらに今から向かいたいと思います。思います楽しみでーす。超美味しそう、そんなばっかりよねん。 あそっか。か<笑>ハンバーグもマグロのハンバーグって書いてたもんだ、うん。だからか、うん。これ。めっちゃボリュームじゃない。<笑>これ何した？うどんカレーうどんにテ、うん、ッカ丼。いただきます。 唐揚げ食べてるマグロの唐揚げって初めて、うん、<笑>美味しい柔らかくてふわふわよ マグロの辛味うんうん、う わ, うわ、うん、味ちゃんといてるんか、うん中いっぱい今からまた行きますよ。 こ, こやんここでやんやこっちとこっちと。おおなるほど<音楽>ほら、見てーんなー刺さってるみたいないいよ<笑> ここだけにしかない。堀西の自販機<音楽> な美味しそういっていうかあのホリメシの顔だし。 <笑>顔出して。<笑>あっこの人が作らなった人なんか。<笑><笑> あ、すごいいいかわややつここれんんななうササイイズズどえかわいい。<笑> オースタもんん、ね、これ これでも大きいで、三十三円。大きいないと嫌よ。三十三円。こ、う、れ、ん、ちっちゃいの。ちっちゃいのより大きいのがいい。まあはお前は可愛いよ。なんか隅々まで見ない何か見逃しそう。欲しそう。<笑> アイス入れるの欲しいねんけどこれだとちょっと口ちっちゃいやろこういうのやったほと大きいやん なんかこの間さインタビューしてさマックストーブ欲しなったに、うんよ。 <笑>怖い怖いあったかお前そんなんで、ね、分かるかいと思ったけど軽いしあったかい、うん、怖っ怖っ恥ずかしないんかって。<笑><笑> こなんやろ。どうやって開けるんかさえもわからんやろ。私もさっきっスライドやよ。あクーラー、これこれちょっとクーラーが屋か。かわいい、ね。入れ物がかわいいこれ。<笑>入れ物商品なんで<笑>あ。あ、そうなんですか。<笑> これいう工具入れなんですか、ね。工具入れですね。一日いきたいと思います。今日じゃないか。うん。こ れ, で, れ, も で,、ね、これでも。好きやね。美味しかった。乾燥粒うん。でもめっちゃでかいよ。どうなん。三千五百円。お得やね。千六百円。でも、そんだけも食べきる。かこれでも十分あるもんね。うん。うん、ね。 すごい面白いお掘にしにしできな用。あなるほどねこうやって使いなさいっ小<笑>っちゃいの車内用、うん蓋の どのテントにする テントいらんやろってちゃ。う<笑>ちでもテント欲しいなったんやな。 するんすかしますそれはします。<笑><笑>はいそれはあります。すごい。 めっち ゃ, めっちゃなんていうの種類めっちゃあるし品揃えが豊富やねやっぱりね本店、うん、やしうんっていうかさ今日休みやと思って見れへんって言うてたのにさ、うん、ランタンのミュージアムコールマンのミュージアム見れたやん見せてもらいましたありがとうございましたありがとうございましたすいませんお忙しくしてたのに貸 し, 切りでしかもホンマやんふかしきりですいませんなんかギアとあとアパレルとあって じゃなんか2つともの一つ一つが充実してるから、うん、よかったな品ぞろえがすごい、うん、もうなんか端から端まで見落とさんように見るのがもう必死で欲しいものあるな、うん、絶対あるなうんそうそう探し物は見つかった。でもよかった楽しかった来てよかったなまた来ます まあナンバーもああるしそうあとなんかキャンプ場がさっき聞いたんがキャンプ場があのオレンジのカードを作ってる人は黒黒いな黒いなカードな、うん、オレンジのメンバーズカードオレンジのメンバーズカードを作ったら、うん、そのメンバーズさんは行けるキャンプ場があるみたいな、うんうん、ここから40分ぐらいのこところって言ってたから。 これからはいいな、うん、冬場はちょっと電気ないと俺らも無理やけどそうやなでも行ってみたいな、うんうん、楽しいなんせ楽しかった、はい、また皆さんも来てみてくださいそれじゃあありがとうございましたまたね バ, バイバイオレンジで何買いましたか、はい、ショうです 購入したものはこちらまずこちら粒マスタードゴールデンマスタードこう美味しいねんな美味しいねまじ粒も美味しいけどこれちょっと不揃いやけど美味しいよ、うん、美味しいねそしてこれ家で使う<笑>アウトドア用やけど、うん、家で使おうと思ってサラダ入れたりスープ入れたり 耐熱になってるから、ね、軽いし割れへんし<笑>誰は割るの<笑>そしてこちら本日のメイン本ンマは何か私目つけてたの違うやつやねんけど、うんまあ、これでも十分いいかなと思ってこれをですね私たちはウォータージャグなんですけどもうんでかいよそれ 何リットルだっけ？氷を入れようと思う。三点三点何リットルだろう。百二十八。開けて開けて。これを氷を入れて使おうと思ってま す,、はいいいですて。はい、開けれません。手が男の人の手でもぐっと入るようになってるんですね、うんそうそう。氷が。あのなんかコンビニの氷やったら蓋袋入ります。 あのだから夏がかかでし ょ, おおちょっと水が出ててきた場らてたのですいいですはい。